これより夏合宿のトレーニングを始めるお腹すいた移動する来てね これで痛みがなくなるはずるねよ準備完了 うちそうさまツエめんどくさい覚悟してんのびっくりさせてあげるからねそこ私に任せなって逃がさんは移動する これで痛みがなくなるはずはるた、たびっくりさせてあげるからねくそーー、消えてる